一夜の物語をお楽しみください お集まりの皆様、こんにちは。相模原市よりやってまいりました。学生朝高一チーム、北里三陸優勝龍です。踊り子一同、精一杯演武いたしますので、お手拍子、お心拍子のほど、よろしくお願いします。 桜は散り葉は頬を染め夜の帳が降りたなら、今宵の宴が幕を上げるこれは儚なき一夜の物語さあ探しに行こうか優勝率2022月来以降まだ見ぬ花を求めて 私は終わることを恐れたりはしないどんな世界でもあなたがいればそれでよかったこれは私とあなたの物語